でえー、っとですねはいあっバッテリーが撮影をしておりますこちらが YouTube で撮影しております9時6分でございますちょっと配信遅れましたこの雷マークってなんだおっめましてノーリーさんはじめましてえ本日から始めましたえ監督と申しますよろしくお願いいたしますありがとうございましたまた来てくださいよしよいしょよいしよし よし<笑>投げるぞ主投げるぞ な, なんですかいきないありがとうございますありがとうございますありがとうございます今日で一ヶ月でございます一応カメラが二つあるのでちょっと変わっちゃったんですけど新出空港ユーチャーさんこんばんはですおありがとうございますあうよーありがとうございますまあユイ残ってた五等分の羽根、ま、か俺はシーター<笑>ラストあもう来なかったなまあいいやではではありがとうございますお疲れ様です終了ありがとうございますお疲れです。 よしいしょ。 おおでかいでかいぜそして窓を開けると<ス>お お, おー大絶景そして下は映画のロケーションに使いたい屋上的なものそしてそこには歩いている人がここは中島公園なるほど はい、ということでですね、ポコちゃん1ヶ月、頑張ったという自分のご褒美、ハ、は、イ、い、プラスホテル、クーポン3000円使ったので、実質、まあ、旧姓なんですけども、7000円ぐらいで、7000円違う。えっ、ー、と、6000円ちょっととで、こちらの部屋を借りることができました。こんな感じのお部屋でございます。で早速、ルーミングツアーを行きたいと思います。えっ、ー、と、まずは、こちらですね。はい。こう、こう、こう、こう。ここに行きますね。で、ドアを開けるときも、あこれは、これは。 部屋を掃掃除し清掃し清てくださいさい起こないいでくださいあーなるほどお、磁石おおすげえすごいぞ電気そして避難経路はえー、とこっちとこっちですね了解ですそしてこのまま下がっていきますあれですあれあれえっ、ー、とシャイニングっていうホラー映画ここはおそらく掃除ルームああなるほどアロマのやつが入っておりましてスリッパも入っているそしてここは全身鏡でかいです ありがとうございます。えー、でここがですね。シャワー室ですかね？ガチャリンコガチャリンコ4。あそんなに大きくないですね。前回のシャワールームよりかは広いですね。まあ、冬って結構暖房費高いんです。というわけで野菜、OK、チェックいきますね。はい、オッケーです。そして、えー、ドライヤーパナソニック製のドライヤーにトイレットペーパーに何か色々とあとコップと、えー、はいはいはいはいはいタオルだけね。これはなんだ？これ顔拭きだろ。風呂場でかいですね。 今日はですね、なんとあの粉を買ってきたのであバスタオルがありましたまあ2つあるんですけども1つしか使いませんとあでも2回入るから使うのかなはいそしてここに行くとオシャンティーなランプがあっておおんだこれえっ、ー、とコンセントにこれはあ目覚まし鳴らせるなるほど最新ですねエントランスあこれデスクベッドえなんだこれなんだこれ なんか電話じゃないよね お, おああここもこここここれを押すとつくデスクはデスクとこデスクとこあここですねはいはいはいおお手元でできるという便利さそしてこれはベッドベッドはおこういうつまみなんですけどもここを見るとブワー うわう わ, うわそしてなんかわけのわからないアーティスティックな葉っぱはいありがとうございますそして今回特注にデカサイズのなんかダブルベッドに憧れておりまして、えー、こんな形ででかいベッドでございますそしてこれああこれ前回のホテルでつかなかったんですけど今回はつくのでしょうかそしてここなんですけども電球が入ってるんですけどもなんかつかないんですよねでんかこれ裏技あるのかこれは足で踏むタイプですかおー ちゃんとつけますありがとうございますあこれいいな足で踏めるのいいなこれ買いたいこの白いカーテンとあとはあ高そうなサラサラしててこっちは網目状になっておりますねいや高いですよこれは高いですねはいあこれこれホームページにあったやつだホームページにあったやつさあ、はい というわけで、どうぞ見てください。中島公園の風景を、こちら、絶景でございます。ありがとうございます。続きまして、こちらでございますね。シャープ製のテレビ、IC32SC1 ついておりまして、えー、リモコン、さらに、基本的なテレビはすべて見れますと。リモコン操作ガイドも、ラミネート加工されておりますね。で、ここで、えー、カウンターじゃなくて、なんか呼ぶとき、おそして、革製の、おしゃんていなメモ帳。 しかも、このホテル名がプレミアムホテル。えーと、電話番号と、あと、モーニングコール。あ、モーニングコールも予約できるのか。ルームサービスといろいろできると。はー。で、なんだこれはかっこいいガジェット来ましたよ。これは何でしょうか多分、これを上げて、これを押す。おー。あ、結構明るいですね。シャープの SQLD220 というタイプですね。あ、いいっすねいいです。高いですね。いや、S はやらないですけど。S って言えばいいんですかね。 ベッドメイク不要ですタオル類は交換しますで注意喚起ですねでティッシュアルコール貯金と大水が2つありますありがとうございますこれ持って帰っていいのかな飲まなかったのでゴミ箱おっ 重, 重たいっすよなんだこれめっちゃ重たい重たいゴミ箱ですそして椅子はあいいですねこれはねああクッション性が最高でございます分かりますかねこ の, この感じクッション性が跳ねます えこれはこれなんだこれえっだこれえっのなんかわかんないなんだこれは開けたらピーピーって言いそうだからやめとこうなんかわかんないけど多分ライトかなで、えー、電源のコンセントが入っておりましてここになんか入ってるぞはいおおこちらプレミアムホテルなんかハリー・ポッターっぽいなはいそしてこれを開くと施設のご案内なるほどこれで約款利用規約等が無料送迎バスお土産 あ食べたいですねそんな感じでございました。はい、まだあります。はい。ああ、前回のホテルにもあった、あった、あった。コーヒー好きには嬉しいですね。えーっと、あったかい飲み物用のプレミアムホテル。ここ限定のです、ね。えと、奥にコップがありますね。コップもああ、結構重たいですね。100円じゃないです、絶対。そして、まあ、肝心な飲み物だよね。これは多分緑茶かな。ここはコーヒーが良かった。あ、全茶でした。全茶のパックが4回分飲みます。 そして、ポット。これは普通のポットですね。これ、海外製ですね。ド・ルルリティック。ありがとうございます。そして、ここ開くのかお、開いた。おお、来たー冷蔵庫。どういったっけな、これ。おお、開いた。おお、冷蔵ですね。ちょっとこれ、飲み物入れておきたいと思います。はい。というわけで、 普段食べているものとは比べものにならないほど。